はい、清野です。はい、今日はね、えー、長時間相関と否定数ブラウンゾのストーリー第4回目で、ホワイトノイズをテーマについて説明します。これまだまだ続きますよ。うん。あの、この講義ね。あの、集中講義だけども。だって、まだ長時間相関までもいってない。まだイントロの、まあ、イントロの後半かな。はい、やります。ホワイトノイズ。はい、これ聞いたことないかな。まあ、ホワイトって、 白でしょだからこれ、まあ、白色ノイズね。白色ノイズとも呼ばれる。白色ノイズとも呼ばれます。で、今日やることは、えー、ホワイトノイズ。まあ、白色ノイズのパワースペクトルってどんな形なのかなどういう形になってるのかなっていうことを、あ、ね、理解してください。で、次。えっ、ー、と、ホワイトノイズのね、特徴として、これ、まあ、ホワイトノイズっていうのは相関がないような確率過程の、えー、ことを実は表しているんだけども、 こここここで相関がなないいいうううととはどういうことかなでこの2番目のこの括弧の中だな、ここな、ここ、えー、あの無相関っていうのは独立を意味しないっていうことで、ね、このホワイトノイズ、まあ、相関がない過程っていうのはどういうふうな時系列になるかね、これを説明します。はい。でね、ここ、用語の説明で、えー、ホワイトノイズ、これ正規分布に従う確率、あ、違う違う違う、ごめんなさい。ガウスノイズだね、ごめんこっちか、こっちか、手が。 ガウスノイズってあるの、これガウス分布の意味。ます。ガウス分布ってね、正規分布のこと。ね。ガウスはいろんな仕事あるけど、ガウス分布ってのは正規分布のことで、ガウスノイズと呼べることあるけど、それは正規分布に従う確率過程で、あの、ホワイトノイズとか、そういうこととはまた別の特徴だからね。これも注意してください。はい。じゃあホワイトノイズについて説明していきます。はい。まずね、ホワイト、白色ノイズ。ホワイト。ね。 白色ノイズとは。はい、いやっていきます。ここではね、えー、白色っていうのはね色のことだよね。うん、これ色白色。でこれはね、えー、赤いライトグリーンのライトと青いライト RGB だねグリーンブルーね。これを光合わせると白色に見える。でこれを使ってさこのみんなが見てるディスプレイなんかも色が作られてるんだよね。この白色っていうことだでこっちが 白色ノイズの例だけど、これ白い色で書いたけど、別に色は関係ないよ。で、こう、点々点々ってこう書いてあるところは実際のデータ。それをね、見やすいように線で繋ぎました。えー、こっち軸が時間。時間とともに変化していくシグナルですよと。じゃあ、ホワイトノイズってどういう特徴がありますかだけど、ホワイトっていうのはこの上に書いてあるけど、白色光との類似性。これを意味してますよ。じゃあ、白色光にはどういう特徴があるかだけど、ね。白色光。これはね、 光まあ、電磁波の中でも見え る, 目で 見, えるこ目で見ることできる可視光の領域について話しますで白色光っていうのは、えーまあ、可視光の範囲の周波数成分を、まあ、各成分をね周波数の異なる成分を均等な振幅で持ってますよ同じ強度で持ってますよっていうことでこれをまあ見る実験としてはもうプリズムを使った実験ありますこれが、ね、プリズムこう三角のね ガラスみたいなやつでここに白色光を入れるとこうね光のこの通る道だけどこれはね周波数によって屈折率が変わるんでプリズムを通して虹色が見えるね赤からこう紫まで見えていくでこれは模式的に書いただけで実際にはこういうふうには見えないよこれはグラフィックコンピューターグラフィックで作っただけはい赤い周波数と紫の周波数こう比べていくとだんだんさこの波のさこのさ区間あたりどれだけ振動してるかの周波数 これが変わっていくと色見える見える色が変わっていくんだけど白色光ではこの振幅がどの光も同じ幅ほぼ同じ幅だけ入ってますよ。この特徴覚えといて、ね、白色光では光をプリズ ム, にわプリズムで各、まあ、こう単一の周波数を持った成分に分解すると回速成分がほぼ同じ幅に入ってますよということです。 で、ここでね、ちょっとね、あれ、おかしいなぁと思うかもしれない。さっき RGB でね、レッド、グリーン、ブルーを、まあ、均等に入れればいい三3色しか入ってないじゃんね。うん。で、まあ、ここはね、なかなかまあ色の混ぜ方、白く見える時の混ぜ方って、まあ、いろいろあるんで、あの、ね、ここでは白色光っていうのはむしろ、各周波数が、周波数の異なる成分が、それぞれ同じ振幅程度入ってるものを白色光と呼ぶよ、というふうに。まあ、そういうふうに、逆に、まあ、 指定しよう定義しよう、はい。ということで、この性質を踏まえると、はい、こうですね。はい。白色ノイズ、ホワイトノイズ、これを風呂変換を使えば、周波数の異なる成分に分解できます。いいよね。えー、風呂変換、やった、あのパワースペクトルのところでね、やりました。はい。で、こういうふうに分解できるんだけど、 はい、こうい う, う分解したときに、ホワイトノイズでは、各周波数成分、ね、こういうふうに振幅のことな、あ、振幅じゃ周波数の異なる成分が、ほぼ同じ幅ね。ほぼ同じ幅、すべて入ってますよっていうことだな。かな。はい。ということで、じゃあ、この特徴を見るのに便利なのが、パワースペクトルだな。この前やった。パワースペクトルっていうのは、ここだな。こっちか。横軸が周波数で、縦軸が 振幅の2乗。で、ペリオドグラムの場合は振幅を2乗して、実験室の長さで割ったよ。というふうにやってるけど、まあ、そういう量だ。振幅の2乗に比例する。ね。量を縦軸が表してます。じゃあ、こっち側の例、何を表してるかっていうと、これ。まあ、ログ取る必要は実際はないけども、これちょっとね、便宜上ログ取ってる。この後のこと考えて、ログ取ってやるけど。はい。ホワイトノイズでは、パワースペクトルを、 ついて計算すると、まあ、これは理論的なものだけど、理論的に計算すると、まったいらになりますったいらない。ね。これどういうことかっていうと、どの周波数も、振幅って、これな、これだな。大体一緒だな。ほぼ、もうこれは全く同じだなっていうふうになっている。これが、ホワイトノイズと呼ばれるやつです。一方でね、パワースペクトル。これ、こっちの例をね、一応比較として書いたけど、これなんかね、これ見て、この時系列。振動してるね。振動してる。ちょっと波がない。 うん、だからこれはね、あのーまあ、あの、なんていうかな、えー、絵で見てて、まあ、正確ではないけど、これはでも実は赤い成分が、赤い周波数の成分が強く入ってる。これをパワースペクトルで見ると、こうだね、この赤いこのね、振動成分に対応するところがこれ、ピークが出てる。その成分が強く入ってるっていうことで。 あのそういう周期のある特定の成分が入ったらこういう風にあるところにピークが立ったりそこ他より高くなったりしますということです。でもホワ イ, トノイズはことですよっていう。じ、は、ゃ、いね、あね光との類似性アナロジーでもって名前が付けられているんだなっていうことが、まあ、ここは説明したんだけどホワイトノイズってでもほ他にどういう特徴がありますかって聞かれた時にいやパワースペクトルが平らですよって今ね 私がやった説明ではそうなっちゃうけど、他にも説明の仕方があるんで、ここについてちょっと掘り下げていきます。はい。そしたら、はい。じゃホワイトノイズ、定義しました。ね。あ、で、ちょっとこう言うのは知てた。これ、この前、パワースペクトルの回で説明したけど、0から、こっちね、ナイキスト周波数である 0.5 まで書いてある。これはね、えー、サンプリング周波数が1。1Hz で、ね。 点が点点点って書いてあるからナイキスト周波数はねその2倍の分の 12×1 分の 10.5 までだよねでマイナス側は書いてないんだよねで、えー、片側パワースペクトルだからこれこの面積が時系列の分散になるように2倍してあります高さが2倍してありますねだから元の時系列の分散は考えてこの面積だね幅が 0.5 高さが2だから0 5 ×二、1なんだよ ね、元の時系図。これ3つの例を書きました。1、2、3個の例。これそれぞれ、あのー、生成の仕方が違います。3つの例を書きました。で、でもどれも、えー、分散を1にしてからパワースペクトルを計算しました。はい、ということです。で、ホワイトノイズっていうのはパワースペクトルが周波数に依存せずに平らになっているものをホワイトノイズと呼びます。という意味で言えば、それが定義とすれば、どれも、これもホワイトノイズ。 これもホワイトノイズ。これもホワイトノイズ。ノイズでも、この3つ、見て3色ね、ちょっとピンクっぽい、緑っぽい、青っぽい書いたけど、3つはね、実はね、あの、違う、えー、過程です。で、えー、あっ、こっちと、これは、え、確率的な過程。で、これは実はね、全く確率が入ってない過程です。なのに、あれな、うん、同じようになっている。いうこと。 ではね、この3つの過程の違いを調べるために、まだまあ分析する気持ちになって、パワースペクトルね、何度も言ってる。あの、よく研究するときに先生がね、時系列データ、信号なんか観測したらパワースペクトル計算しろよと言われたときにすればいいよね。だけど、みんなこう思うかもしれない。思うっていうか、こういうこと。これも、これも、これも、同じ結果だよね。 全部同じじここととででしたよっていうことじゃないん違うんだよな。だからパワースペクトルの分析じゃ不十分ってことで出性質は十分検出できてない。これもねもう一個言いたいことはな。パワースペクトルの読み方が重要だよというかそれを理解してほしいっていうふうにこの講義の一番最初のイントロで言ったけど裏返せばさパワースペクトルの限界を知ってほしいっていうことでもある。パワースペクトルではここまでしか特徴付けられないよということです。 パワースペクトルでは、この部分は見えてないよと。一部分しか見えてない。パワースペクトルは一部分だよ。一つの見方でしかない。はい。ということで、じゃあこの3つのプロセス、どう違いがありますかということで、散布図を書きます。散布図って何かっていうと、データが値が1個順番出てくるね。出てくるね。その隣同士を、X 軸と Y 軸に書きます。いいかなつまり、ちょっと式で書くと、データっていうのは、 x1 x2 x 三って並んでますねはい並んでますこれをどういうにするかというと最初の x 一と x 二をペアにしてねここ xn とこっちを xn 足す一とするとどっかに点を打つ x 一と x 二って書くこれをどんどん次々打っていくのよ ね、x2 と x3 というふうにペアで打っていく。じゃあこのこれ散布図だな。散布図。これがどう見えますかっていうことだ、ね、な。これがどういうふうに見えますかっていうことをやります。はい。そしたらはい次これです。はい。ということ。まず一番こっちだね。これはね。 正規分布に従うホワイトノイズ。で、これどうしたかっていうと、生成の仕方はこうです。R っていう統計ソフトを使って、正規乱数、正規分布に従う乱数を、どんどんどんどん生成していって、それを並べただけです。ね。各値は独立。で、そうするとさ、3文図書くと、はい、これバラバラになってんだよ。バラバラに。こうねえ、2が来たら次、どの値になる どれかわかんない。上から下まで結構ばらついてるよね。で、これ。で、これもしね、えっ、ー、と、X の分布を書いたら正規分布になる。正規分布になるってことは、これ、ガウス分布。同じ言い、言い換えだけだ。だからね、これはね、えー、正規分布に従うっていうのは、ガウシアンって言われる。これ、ガウシアンホワイトノイズって言われて、で、ガウシアンっていうのは分布のことだよね。ホワイトノイズってことは、これ。あれ今の値と次の値がさ、なんか、うん、これ、後でいいけど、相関がないって、 っていうことに関係しています。はい。まあ、とにかく散布図は、こういう風になりました。はい、次。これ、パワースペクトルはバッタっラーになってる。これ何どこに点があるのって思うかもしれないけど、隅っこに4点あるここ。ここと、ここと、ここと、ここに4点あります。これね、どうなってるかっていうとね、プラス1とマイナス1しか出ません。ね。これ、つまり1とマイナス1しか出ないんだけど、それがランダムに出てる。 だから、ここはね、プラス1とマイナス1を、まあ、乱数ね、生成する乱数として書いて、毎回、まあ、この場合も独立、まあ、疑似乱数だけどね、書いてやりました。やっぱりパワースペクトルは、まあ、平らになったんでね。この場合もさ、まあ、1が出た後、次が何出ますかだけど、マイナス1か1になるか、どっちかわかんないよね、上か下か。マイナス1が出たとしても、次が、マイナス1か1が出るかわかんないよっていうので、2点あるんだよ。ね。ということです。これも、 ホワイトノイズになっちゃったね。はい、次これ見て。これ全くランダムなとこが実はないんだよ。これはね、こういう二次関数を使った写像っていうんだけど、今の値が決まったら次の値はね、この関数で決まってんだよ。だから、この値と次の値は、だから、独立じゃないんだよ。完全にある関数で決まってる。決定論的に決まってる。なにパースペクトルは全く平になったね。これ不思議。 これは実はカオス、決定論的カオスの例になってるんだけど、これはまた、ここでは深入りしません。でも決定論的な式でやってもホワイトノイズになった。しかもこれ、値、二つの値ね、隣り合う値同士が独立ではないです。完璧に決まってる。完璧にね、従属してる。だって関数で決まってるんだもん。はい。だけど、相関は実はありません。だって相関って何だった 右側に右下こう ね, 右こうね直線の関係だもんねこのグラフにさ直線を当てはめたらさなんか横に真っ平らになっちゃうそういう意味で相関がないんだけど相関はないけどこれ隣り合う値同士が独立じゃないよ完全に関係してるはいっていうふうに散布図を見ればねこの3つのプロセスの特徴の違いが分かりますよっていうことですでも ホワイトノイズの性質が、ホワイトノイズの定義が、パワースペクトルが真っ平らだよっていうことを持って定義するなら、これ全部ホワイトノイズだよね。うん。だいろんなホワイトノイズってあるんだなっていうことです。はい。で、いろんなホワイトノイズがある。で、じゃあ何が共通してんのこの3つ。まあ、パワースペクトルは共通してるよ、当然。パワースペクトルは共通してんだけど、はい。まあ、よくホワイトノイズっていう時に大事なことが、もう何回か言ったけど、相関がない時系列なんだよってこと。わかる 値、今の値と次の値。こっち今の値と次の値ね。この関係で相関がない。これが大事です。はい。ということで、次。ホワイトノイズの自己相関関数はどうなりますかこれ E っていうのはね、期待値を表します。で、W って、ね、ホワイトノイズが劣る確率変数ね。これ、W、W。はい。この W と W。これ、 掛け算したら、これね、そう、まあ、そう、えー、自己共分散だけどね。あの、分野によっては。はい、これ計算すると何になりますかもし、これ2つの時刻、i1 と i2 っていう同時刻だっていうふうに設定すると、これはシグマ2乗つまり、分散になりますよと。もし i1 と i2 が違ったら、ゼロになりますよっていうこと。ホワイトノイズの場合、まあ、上と下に2つ書いてる何かってと、離散過程。で、ちょっと連続過程についてはちょっと、 補足が必要だし、ちょっとね、これはね、ちょっと数学的に気に入らない。俺気に入らない、ちょっと。うん。これはちょっと計算を楽にするための、ちょっと便宜上に過ぎないっていうのが、まあ、私の解釈。ね。はい。じゃあね、なんでこの自己相関関数出てきたかっていうと、一つはこういうことだね。えー、こういうことふえー、自己相関関数とパワースペクトルの関係。なんだったこれ。何で結ばれる ウィーナーヒンチの体で1対1に対に応するんだよねつまりパワースペクトルをフーリエ変換したら、えー、自己相関関数が出てくるっていうことであのこっちは離散フーリエ変換、ね、こっちは連続のフーリエ変換して、ね、はいじゃあちょっとね言うと、はい、離散の場合はこうですよこれはね値は単純であの定義思い出して計算確認しといてっていうね はい、であ逆にねこっちをフリエ変換して、えー、パワースペクトルになることを確認した方が計算は楽。な、は、ん、い、でかっていうことをこっちで言います連続確率過程の場合これ、えー、この自己相関関数はねデルタ関数これデュラックのデルタ関数で T1 と T2 がイコールの時どうなる ?0 になるね。その時値持つんだっけ。うんデルタ関数って何だったかっていうとちょっと説明しとくぞ。 デルタ関数って要はこういうもんだね作り方はいくつもあるよねえー、こうだなディラックのねディラックのデルタ関数って考え方はこうだね例えば今デルタ X っていうのを考えてるんだけど最初はね、えー、原点のところに幅を取ろうこの幅を 今の場合は、イプシロンとするか。で、幅をイプシロン。で、高さも変わる。ね。この高さは、この場合、イプシロン1とする。そうすると、この面積っていくつになるかなってうことね。幅、イプシロン。高さは、イプシロン分の1。はい。それ面積をかけりいいよね。うん。かけると、1になるよね。だから、これ面積は ねえー、イプシロンかけるイプシロン分1だ。変数はこれ1になるよね。これ横軸 X です。はい、で、デルタ関数の場合はどうするかっていうと、イプシロンを0としたのが、デルタ関数。 ゼロつまりこの幅をぐーっと絞っていくそれ縦がぐーっと伸びていくよね。ね、まあ無限にいっちゃうよ。だから値としてはまあ無限かなーっていうけどデルタ関数はねその値自体を議論してもあまり意味はないんだよ。これは積分の中でこそ生きてくる。うん、これいいよね。これはまあここは飛ばしますよ。こういうこと。でもあのデルタ関数はねあの間ね。いだよ 計算は便利なんだけどデルタ関数の定義ってこれだけじゃないんだよ別の定義があるはい。積分を使って定義する方法としてこういう方法ここもね本当は詳しくこれ言いたいし面白いとかあるんだけど こういうくかはいここね K で積分だよはいデルタ関数ってこの積分でも書くことができますでこれねやり方としてはねこれマイナス無限から無限までやってこれをね有限な対象区間にすると、ね、実はこの積分結果がねあの真空関数ってこうねクククククククってことねかるこんなやつこんなちょっと書けないけどねこんなこんなね こういうやつになってこの幅ぐーっと絞っていくことなんだねここを無限にするとこれはぐーっと絞ってきてやっぱり面積が1でこのぐーっと幅は0上の高さが1、ね、あ無限になるような関数になってますでこここれね実はこれフーリエ変換と同じになってんだよねだって思い出してフーリエ変換ってこうだったよねえー、こういうやつ、えー、何か関数があってここはちょっとね -2πf8。ね。え、f2πft でいいか。d。例えば t とかね。こういうふうにね。ルーリー変換。ね。こういう風になった。これでね、あの、角周波数、2πf をオメガと置き直すと、ね。こんなに見てるよね。うん。で、これ、ここは 2π があるんだけど、2π 分の1がいるんだけど、これ。で、実はこれはね、 1をフ ー, リー変換ここに何隠れてるここに1が隠れてて実は定数をフーリエ変換して 2π で割ったやつがデルタ関数なんだでここでちょっと印象付けといてほしいのは11、えー、をフーリエ変換するとあちょっとこうかこうか。 1、は、を、い、フーリエ変換すると 2πΔx になって 2πΔx をフーリエ変換すると1になるってまあ覚えてもいいけど、まあ、こういうふうにねこれフーリエの関係で渡り変わりますよということで、はい、これ も, もう明らかだね定数パワースペクトルが定数だったらフーリエ変換したのがね自己相関だからデルタ関数出てくるよねっていうことで 出てきててきますよっていうこと で, すでただ連続の白色ノイズってねちょっとねうんこれさっきもちょっとねちょっと気に入らないって言ったよねなんでかっていうと白色ノイズってね今の値があったら次の瞬間次の値はさどこになるか分かんないんだよな、ね、ここになるかこうになるかどうになるか分かんないんだよつまり不連続に常にこの出てくるんだよね連続ってどういうことこのすぐ直後になんか出てくんのってなると もうなんかもう、うん、ね。もう不連続だし、もうどんどん出てくるしっていうことで、ちょっとね、連続の白色ノイズっていうのは、ちょっと数学的には、あ数学的にっていうか、現実的に考えて、ちょっと、ね、だって、無限の金棒にいる点がさ、上か下どっかどっか分かんないんだよ。ね。まあそういう意味で、ちょっと現実世界との対応では考えにくいけど、えー、こうだな。 計算計算はしやすいよ。ね。だってこれ逆風呂変換したらさ、これ定数になるもん。だから計算上はあのー、しやすいんだけど、ね。これ。で、これから何度かちょっとね、ここ言いたいんだな。あの、現実世界を解析するときには、理算過程だね。点数は、点点この場合がほとんどだよ。連続で観測できること自体はないよ。 そういう意味でやっぱり離散の過程を中心に。これからも説明していきたいんだけど。離散なんだけど、点んての点なね。観測したのは飛び飛びの点なんだけど、まあ、それをね。連続だと考えて計算するっていうのはね。あの計算がしやすくなることは多いむしろ。これは連続的に近似したっていう風に考えてやる方がいいかもしれない。がな。ただもこれは計算を楽にするための連続近似の手法として。 えー、こっちもね連続の白色ノイズっていうのが考えられているというふうに俺はね思ってる私は思ってますはいということですはいということでホワイトノイズまとめますはいここでは今日はホワイトノイズやりましたホワイトノイズのパワースペクトルは真っ平らになりますよこれは白色光の光のスペクトルだねどの周波数が異なる成分が同じ振幅で入ってますこれとのアナロジーから名付けられましたで 白色ノイズは無相関な確率過程だね。で、いくつか例を見せてたけど、独立じゃない白色ノイズみたいなのがあったね。こんなんだ、ね、2時間する。うん。あれは独立じゃないんだよ。だけど、相関っていうのはあくまで直線的な関係性を言ってるに過ぎないからね。はい。で、ホワイトノイズは、えー、さっきの自己相関でも言ったけど、隣同士に相関がないんだよ。っていう性質を表してます。ね。独立かどうかは、 独立じゃない例ももあったもんね、うん、言ってない。無双感だよ。相関がない無双感だよってことです。で、えー、ガウスノイズっていう、時々ね、これね、あのー、まあ、あ揚げ足を取るわけじゃないけど、何かちょっと、うーん、まあ言うな、言うなれば、ちょっとエ セ, エセ知識人、あま、ごめん、エセ研究者、まあ、あエセとか言わないよ知識がね、あのー、ちょっと誤解だとは思うけど、ガウスノイズと白色ノイズを、なんか同じ意味で誤解してる人がいるんで、あのー、 みんなは間違えないよう、ね、に違うよ。っていうことね。だってガウスノイズっていうのは正規分布に従うっていうことを言ってるだけで、あの、隣同士の値が相関に相関、隣同士の値に相関がないとかそういうことを言ってるわけじゃないからね。そして白色ノイズっていのはまあ相関がないっていうことで正規分布に従うこともあれば従わないこともあったよね。マイナス1とかさ。どんな分布だっていいんだけどね。はい。っていうことです。じゃあ今日は白色ノイズをやりました。はい。この知識が前提知識として重要なので、 説明しましまた。はいどうもありがとう。はいじゃあ終わりますね。はい。